と一緒に茹でても全然変わりまませんので、まあ豚肉はこんな感じでね、持ってあげるとはいじゃあいくぞニュームーピー3分クッキングということで、えー、本日はですね3分クッキングでございます3分といっても多分十13分ぐらいかかると そうめんですね芋の糸を使います岩の糸を使ってものすごく私は好きな冷やしそうめんですねねぎ塩豚そうめんだと思いますこれをやっていきたいと思います今すごく暑いのでこの暑さを紛らわすために最高に美味しいこの冷やし豚そうめんを作っていきたいと思いますリュウジのバズレシピまずそうめんですねそうめんでいいです はいえー、とそうめんでいいんですけどもう皆さんこれだけ言いたいんですけども、えー、炎上するかもしれないですけどもそうめんは平均の、えー、と値段より高いものを買ってください、えー、なぜかというとものすごい最低の値段のそうめんって美味しくないからですだから今の糸は最上級なんで、えー、とこれを買えとは言いませんけどもせめて普通の値段の買ってください豚バラ肉です80でネギ50ということで材料こんだけですねじゃあこんだけでやっていきます じゃあ今回やっていくのは「リューピー3分クッキング」なんですけども今日はね3分クッキングをする上で一番重要なことをお教えします3分で作んなきゃいけないんでテンションを上げて や, や, やんなきゃいけないってことなんですよそしてなんかテンションを上げるっていうのはサクッとね作るっていうのが大事だと思ってますゴーゴーウ<笑> 3分で作るぞっていう気持ちを大事にしていきますパパイ はいじゃあやっていきますじゃあちょっと今日は3分分くらいで3分測りますじゃあまあ3分なんでねあのテキパキやっていきますねネギはこうやって小口切りにしていきますこんな感じですねネギの白いとこと青いとこがバランスよく配合されてるとお金も綺麗ですし青いとこって香りが強かったりするので両方ね入れてあげると非常にいいですちょっとね砂が噛んでるときもあるんでえー、とよく見てくださいねよく見て洗ってくださいはいはいこのぐらいですねこもうこれもう入れちゃうネギ入れちゃうここに おぎってこれ辛いじゃないですか水に浸しておくことによって、えー、と水に辛み成分が移ってですね全然辛くなくなるんですよあとここに<笑>あの白だしです白だし大さじ3杯入れます今日は、ね、あの冷たいねスープ仕立てなんで冷たい乳麺みたいな感じですこれですねこれスープもねそスープもそのもの 食べるんですけどもうスープにもねネギの辛みがね全然気にならないんですよこれは冷蔵庫で、えー、と冷やして、えー、このなネギの辛さを抜いておきますねこれね こ, このままでいいですこのまま抜いてくださいはいあ三3分経ちゃいましたい、ね、ま<笑>えっともう3分<笑>もう3分かかります豚はもう食べやすい大きさんにね4等分ぐらい、ね、あっ5等分にしようか5等分にしますはいこれで大丈夫ですはい、もうじゃッとお湯沸かします 今お湯、ねえー、と鍋にお湯沸かしてあります、ここでね、えー、とそうめん茹でていくんですけども、えそしたら、えー、こうやってパラパラっと入れていきます、はいパラパっとねで、ここにもう肉もどーん、これ一緒に茹でることで、えー、洗い物少なく、えー、できますんで、もういこれもう一緒に茹でてください、はい、で麺の表示通りので1分半ぐらいでいいと思います、あと一緒に茹でても全然変わりませんので、でこれから、えー、とそうめんと豚を一緒に冷やすんですけども、あ3分経ちましたね。はい、はい、はいじゃあもう3分 えー、とじゃあこれで、えー、と流水で冷やしていきます流水で冷やしましたできればねあのなんか氷水とかで冷やした方が夏場美味しいんで氷水で冷やした方がいいです今回ねまだ5月なんで水道水そんな温かくないんで大丈夫なんですけどもこれ絞っていく豚と一緒に洗っちゃって大丈夫ですからこれ豚のうまみ抜けるっていう方も い, いらっしゃるんですけどもそもそも冷しゃぶつ作るときに水浸すじゃんみたいなねじゃあも う, もうほぼ完成ですんでちょっと盛り付けです えー、と盛り付けていきますまずそうめんをねこうガッと盛ってくださいこれはねあの結構ね水切りしちゃって大丈夫ですからね今回はねあの こ, ここから冷たいおつゆを入れるんではいじゃあこんな感じで、はい、立っていきます、はい、まあ豚肉はこんな感じで盛、ね、ってあげるとこいつのもぶっかけです青がね青々しくて 青いんでですすそしてごま油ですでこれも好みなんですけど も, もう僕は入れたほうが好きなんでまあこんな感じですね黒胡しょうちょっとあうまあ、そうですねもうほぼ3分でできるねぎ塩豚そうめん始めますはいそれではできましたのでいただきたいと思いますます いただきます行っちゃってていいすすか皆さん行ってきます う, おこれうまっネギの辛さ全くないっすね爽やかさしか残ってないうま っ, あっネギの爽やかさがね冷やしたスープにすっごい溶け込んでんすよマフラね本当好みでいですあーレモン汁ですね絶対合うでしょうこれ 超絶美味いお酢とか入れてもいいラーメンってそのままつゆで食べるのが結構主流じゃないですか白だしベースの冷たいこの乳麺スタイル絶対早いですよだってこんなに美味しいんだもんもしね辛みがもっと欲しいって方ごま油の代わりにラー油入れていただいたりとかねしていただいてもすごく美味しいと思います今回豚でやってますけどもなんかいろんなもので代用できるあのサラダチキンのせたのもいいしうんあちつけ最高 うですこれぜひあ一皆さん試してくださいちょ携帯見ながらかんない<笑>かんない<笑>昔のレシピなんで覚えてるわけないでしょよあの覚えてるかっちゅう話ですよ今まで食べた食パンの枚数をね皆さん覚えてないでしょ